リアルサウンド映画をご覧の皆さんうちはオスデイビーカデニーミッションで赤ちゃんだけど実はこのビーは悪の天才博士から世界を救うためオスデイビーやティムと一緒に新たなミッションに立ち向かいます私はチームたくさん加ということもありすごく緊張したのですがたくさんの方に楽しかったと言っていただけるように声をるこりましたオスデイビーカデニーミッションは12月17日金曜日 お待ちしています